僕たちはシーリン駅に来てます。ここに何があるかというとシーリンヨイチ。ヨイチです出身のリチャードさんと日本出身のサムさんのカップルなんですけれども。こんにちはい。こんにちは。 鶏の足、うん、これを何鶏の足えそ、ー、足なんのそれ<笑>らしい。ほらなんかちょっと足の形してるよねそのままうんうん食べてみて食べてみようそのままいけるんですもんねいただきますいただきますおいいうま美味しい美味しい いいじゃん<笑>びっあ、さ<笑>すうん、なら。 チーズにしようかういいそうだね、チーズがいいかな、うん、はいうん、しおちゃん食べて、えー、と次食べるのは、うん、えっ、ー、となんていうのかな台湾式ホットドッグホットドッグでもね、これね、パンじゃなくてね、うん、もち米なんだよ ね, あねここの、この部分が白いところがもち米 いただきます。熱そうああ<笑>うん、<笑>どう<笑>あ美味しい<笑>あ美味しい<笑><笑>なんかねあんあ、ま、甘い あ何が甘いのか分かんないけど。ソーセージが甘いのかな。ソーセージも甘いし、ご飯もね、うん、やっぱもっち米美味しい。うん。うん。じゃ俺も食べよう。じゃあ食べて、はいはい。いただきます。うん、うん、うん。あ、美味しかおいしい。 確かに甘いね多分なんかソーセージ自体がちょっと甘い味付けがされてる気がする野菜とかも入っていいねういしい で、台湾3日目ですになりました。午前中はですね、うんあのー、9分の方に行ってきたんですけれども、はい、その9分の様子はまた別でお伝えするとして、今回はですね、あのー、9分から台北市内の方に戻ってきまして、はい、今度は、えー、シーメンという、うん、西の門と書いて、シーメンというところにやってきました。うんはい えー、新名はですね、あの日本でいうなんか原宿みたいな感じでなんか若者の街らしいんですけれどもそこにね、昨日、えー、レインボープライドの、ね、台, 台湾が、えー、行われたんですけれどもその期間中ということで、えー、と25日から今日までかな、うん、なんかいろんなブースが出てるみたいなのでそこもちょっと行ってみたいと思います。では行ってきまーす 見て こ, れ、うん、なんかこのレインボープライドの期間中だけ横断歩道がレインボーカラーになるみたいなんですよ ね,、うんうんねまあ、なかな か, あれじゃないか、ね、みんな撮りたい取りた い, 取りたいみたいな感じだから<笑>、うん、難しいけどじゃあもう翔ちゃんここで一緒に撮ろうよえっ<笑> 取ってくれる人がいたらねいいんだけどねああ自撮りになっちゃうからこれはさまた後回しにして、うん、ちょっと他の見てみよう、うんうんうん、とりあえずいいよ、うん、はいと、はいはい、い, いうわけで、はい、えっ、ー、とレインボープライドのブースはもう見てきたんですけれども、うん、ちょっと。 ちめんの鳥を、うん、歩いてたら、うん、発見したよね。はい、れこれ、おお見てでっかい。しょうちゃんと同じくらいの顔の大きさ。<笑>もっとでかいかもしれない。ねうん、食べよう。食べて。これ酒でいいの。いいよ。あくっ。うるさい。 あっこれエリンギの唐揚げ。 すごいびっくりする感じでやかいよね。 あとこんぐらいもあるうんなんかすごい行列だったもんね、うん、結構待ったね、うん、でもこれは買って食べてみる価値はありかもうん、うんうん、美味しいインスタ映えも間違いなしだな、うん、<笑><笑>ありがとう、えー、おめでとうございます あそうです。ね。え<笑>え、ね。お二人目ですから。<笑><笑>はい。おみます。さ<笑>、三人で。<笑><笑>どうもありがとうございます。た<笑>。イエーイ。おめでとう。<笑>ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。消<笑>えた。消えた。<笑>はい。<笑>イエーイ。 いや今年初いやー今年初元気ないケいキいあいがとうございま す, いますありがとうございますやいやいやいや<笑>いや、はいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやうやいやいやいう。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいう。いや嬉しいやうやいいやいやいい はい、台湾最終日ですえー<笑>今日で帰るんですけどもうねずー3日間4日間ぐらいいたのかなうん4 日, ?4 日間かだから4日間なんで、ね、えー、楽しかったなー楽しかったねー、うん、あっという間に時間過ぎたね本当あと1 週, 間くらいい<笑> 1週間ぐらいいたい1週間ぐらいそうか今から空港に向かって ね、帰ろうと思います、うん、はい帰りたくない<笑>忘れ物しないようにねはーい<笑> 今から、えー、と荷物預けて、ご飯てご飯を食べに行きたいと思います台湾最後の食事は空港で。うん はい、というわけで戻ってきましたー成田空港。はいはい<笑>ターミナル。楽しかったター寒い、ね、はいはいはいはいいはいはいはいやっは冷やっとするいはいはいはいはいはいがいはいはいはいはいはいはいい時いにい湾に行けたので、うんうん、まあ、 半袖でも大丈夫だし、うん、逆に夜だったりとか、うん、あの電車の中は長袖があった方が絶対良かったの、ねね、でうちらも持ってったのですごく良かったです。というわけで、はい、今回の台湾旅行の旅はこれで終了です。というわけでですね、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。タンッもお願いしまます。ではまた。 Thank、you